では次に演習1を見てみたいと思うんですけども、えー、ブラウザで適当な HTTPS サイトを開いて、えー、消耗しての連鎖を確認してみましょう、えー。実際にこれをやってみようと思いますが、えー、ブラウザー。今ここで見てるのは、えー、皆さんが演習に使っている Moodle サーバーのページですけども、まあ、何も付与されていませんが、えー、このホスト名はこれで合ってますよね。 こういうふうに HTTPS を使っていて、安全な確認されている場合には、この鍵マークが出てきます。で、この鍵マークをクリックしてください。そうすると、このサイトの安全な接続であるといって、さらに情報を見ることができます。こうクリックして、この場合はですね、ブラウザによってちょっと操作が違うんですけども、まあ、詳細を表示。 そうすると、さらに詳しい情報が見えますけれども、この中で、セキュリティの設定の中の、証明書表示というボタンを押してください。そうすると、一般の表示と詳細の表示がありますけれども、まあ、一般は例えばこれ、これは電通台の、まあ、このソフトでやったかというふうな証明書の情報があるんですけれども、詳細を選ぶと、 じゃあ、この証明書はどういうふうに裏書きされているかがかります。で、この情報 GEDCHJP というのの証明書は NIIOpenDomainCA、えーまあ、国立情報学研究所さんであっている CA が裏書っています。で、この国立情報学研究所さんの CA はさらに裏書きとして、えー、セキュリティー・コミュニケーション・ルート CA2 というのが裏書きしている。ですから、このちょうど2段階の裏書きになっているわけですね。 で、このセキュリティコミュニケーションルート CA はルート CA ですから、ブラウザが、えー、ブラウザをこう出荷するときに、あらかじめ確認したものが入っているということになっているわけです。まあこれ、この階層はですね、HTTPS のページが違えば、他の、えー、ルート CA を使って、あるいは CA を使って裏書きしてますから、えー、様々なページによって全然違います。えー、もう一つやってみましょうか。 これは一回閉じてるね。今度はじゃあ、えー、HTTPS で Google を開く。じゃあ、Google の鍵マークをクリックするとどうですかえー、これ開きました。で、詳細を表示。で、セキュリティの証明書を表示して、えー 詳細を見ると、今度は Google は、えー、Google インターネットオーセンティティ t y G2 というのが2レベル目の証明で、えー、ジェオトラ u トグローバル a l CA というのが、まあ、Google がお願いしているルート CA のようです。まあ、こういうふうにして、ページが違えば、えー、どこに頼んでいるかというのも違うということがお分かりいただけるかと思います。 このブラウザの操作は皆さんが使っているブラウザが違うとちょっと違うかもしれませんが、Firefox の場合はだいたいこんな感じになっています。さて、えー、じゃあ、今度はどういうふうなルート CA の情報がブラウザにいっぱい入っているって言いましたね。それを見てみましょう。今度はそのためにはですね、例えば、ー、Firefox、ま、であれば、設定を出して、プライバシーとセキュリティを選ぶ。 と、下の方になりますけれども、えー、この証明書法表というのを見てください。そうすると、えー、この認証局証明書、これがそのルート CA でね。えっ、ー、と、さっきの方に、えー、A から始まってすごいたくさんありますけれども、えー、これだけルート CA の情報が、えー、このブラウザには入っているわけです、えー。例えばグローバルサインというのもここにありますね。 非常にたくさんありますが、えー、こういうふうに、えー、それぞれのたくさんあるルート CA の証明書は、えー、ここでチェックする、見ることができる。も、まあ、ちろん、普段は実際はこれをチェックし、まあ、わざわざ目で見ないでも、えー、自動的にチェックされてるわけです。じゃあ、今度はですね、こういう、えー、その、 え、PKI の消明書に加わってない、オレオレ消明書のサイトというのがあるかどうか。ここに、え一、ー、例があると htps.co.net.com これを開くとですね、あんまり普段見たことはないと思いますけども、安全な接続ではありません。 ですから、これは、その、裏書きがつながってなくて、俺々証明書なので、これを信用するのは危ないですよっていうのを、ブラウザが自動的にチェックして見せてくれるわけですで。詳細を見ると、えー、まあ、どういうふうな意味かっていうのは、詳しく説明されていますが、まあ、基本的にはこういうふうにして、出てきたらば、えー、まあ、戻る。やらないよっていうのも見られますらエラー内容も別にあんまり面白くはないですけども、 普通はこれは見て、えーまあ、やめましょうというのが一番いいと思います。